では、第1週目の、えー、最後のビデオです、ね。はい。さあ、皆さん、えー、今日の目標は、えー、この3つでした。わ、えー、かりましたか、ねえー、でも、わかるだけではダメですね。えー、できますかさあ、じゃあ、実際に、えー、Google スライドを作ってみましょう。はい。で、えー 今日の課題です。ね。はい。えー、音声や、えー、問題の答えが入った<笑>授業のスライドを作ってください。ね。で、その作るスライドは何でもいいです。ね。皆さんが自分の授業で使うものでもいい。それが一番いいですよね。うん。それが一番いいですけれども、えー、そ、特に、えー、ない人は、ね、えー、彩りを使ってください。 ね、彩りのページからね、あの PDF とか音声をダウンロードして使ってみてください。はい。はい。それで、えー、その作ったスライドをパドレットの課題1のところに、えー、その URL を付けてくださ い,、ねはい。URL のシェアの仕方はビデオ何番目かな ?2 番目か3番目で言いましたね。はい。じゃあこれは1週間。 5までにやってください。で、パドレットですけれども、じゃあここをクリックしますとパドレットに行きます。はい。ここがパドレットですね。はい。これね、スライド。1周目のスライド全部ここにあります。ビデオも全部ここにあります。で、課題がありますよね。じゃあここに皆さんの作った課題をつけます。じゃあどうやってつけるかというと、まず、 ね、プラスしてください。で、タイトルは、まあ、ね、じゃあ自分の名前とかでもいいです。で、内容、ここは書かなくてもいいです。そして、これですね。ここに URL をつけてください。はい。例えば、はい。これ私が例で作ったスライドですね。はい。例で作ったスライドですけれども、ね、これ、この URL を取得して、 えー、ね、ちゃんとね、みんなが見られるようにしてくださいね。はい。それで、それを、ファドレットの、ここに、コピーしてください。あれ。はい。まあ、これで OK ですね。そうすると、これで提出が完了です。で、ここにあるものは、他のみんなが見られます。 ね。で、まあね、あの別に見てもいいですよね、他の人がね、えーで。もしどうしても他の人に見られたくない人がいたら、また私に連絡してください。でもね、いろんな人が作ったのを見るのが勉強になるかなと思います。はい。で、えー、はい。じゃあまずこれをしますね。これが一週間後までですね。はい。で、次。 はい。ですから課題は、ね、このパドレットで作ったスライドの URL を教えること。それともう一つ、えっ、ー、と、課題じゃないですけれども、個人面談をします。私と皆さんでお話をします。ね。で、カレンドリーというところに入って、えー、個人面談の日を決めます。えっ、ー、と、ここをクリックしてもいいし、えっ、ー、と、さっきのパドレットありましたね。えー ードレット、ここも同じです。個人面談ありますよね。はい。ここをクリックすると、このような、えー、カレンダーが出てきます。ね、えー。25日から1週間の間ですね。えー、っと、ね。はい。で、この中、青くなっているところ、例えば、じゃあ、木曜日がいいなと思ったら、木曜日をクリックしてください。 そして、皆さんが好きな時間をこの中から選んでください。ね。じゃあ、例えば、木曜日の、じゃあ、ね、2時からにしよう。ね。ここに名前を書きます。で、皆さんの E メールを書いてください。ね。えー、で、まあ、ここは何か聞きたいこと、言いたいことがあれば書いてください。まあ、質問とかあれば書いてもいいし、何も書かなくてもいいです。 はい、さあ、名前書いて、E メールを書いて、ね、送ります。すると、はい、これが出ると OK です。いいですかそして、皆さんは自分のメールをチェックしてください。皆さんのメールをチェックすると、あるかな あ、来てますね。はい。これ私がチェックしたから私にメールが来たんです。でここに、えー、っと、ズームのミーティング ID とかも全部ありますから、ね。はい。この時間、自分が決めた時間ですからね。忘れないようにしてください。この時間になったら、今ちょっと見せまくせんけど、下の方に、えー、ね、ズームの ID がありますから、そこで来てください。はい。いいですかはい。ですから、今日最後にすることは、 最後というか、ね。はい。これですね。Google スライドを作って、それをパドレットにアップロードしてください。URL をね、教えてください。それと、それが終わったら、えー、個人面談の日を決めてください。ね。はい。ここからでもいけますからね。はい。はい。以上です。はい。わからないことがあったら、 テレグラムでもテレグラムで聞いてください。はい。では皆さんさようなら頑張ってください。